皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月23日、飛行機の世界にはチェックリストというものがあります。飛行機の電源を入れるとき、離陸するとき、着陸するとき、すべての場面においてチェックリストが使われます。実際のパイロットたちも、このチェックリストに従って飛行機を飛ばすことで、人的ミスが起こる確率を下げているのです。 なお、これらのチェックリストは、マイクロソフトフライトシミュレーターのゲーム内でも確認することができます。そして、今日は、ドラゴンクエスト10バージョン 5.4 の初日ですね。色い々ろいろやることが多すぎて、てんてこまいになっている人も多いのではないでしょうか。現に、私もそうなっています。あれをやらなきゃ、これもやらなきゃ、あれもこれも、やること多すぎて、どれから手をつけたらいいかわからない。まさに、大型バージョンアップ、初日あるあるですね。 そこで役に立つのが先ほど紹介したチェックリストです毎日ドラゴンクエスト10にログインして最初にやることは皆さんだいたいルーチンが固まっていると思いますまずはそれをリスト化してみましょうそれを見ながら毎日のルーチンをこなすだけでだいぶはかどると思います毎日のルーチンをチェックリストにすることができたら毎週のルーチンをチェックリストにしてみましょうそして毎月のルーチンもチェックリストにしてみましょう こうすることで、日課、週課、月課のやり忘れが、ぐっと減ることと思います。でも、そんなチェックリストを作るのって、結構面倒な作業ですよね。私もそう思います。そんな我々のために、ドラゴンクエスト10の運営が、一肌脱いでくれました。知っている人は知っている。でも、知らない人は知らない。それが、やることメモです。冒険者の広場のマイページに、やることメモという項目があります。これがとても便利なのです。 ドラゴンクエスト10にログインする前にここを見ておくだけですごくはかどりますせっかく用意された超便利な機能ですので皆さんどんどん使っていきましょうそうこうしているうちにそろそろ着陸のお時間ですね今度はうまく着陸できるでしょうかあるいは八丈島空港の悪夢が再来してしまうのでしょうかまあ見てなって